朝なっちゃいましたね<笑>とりあえず宇都宮行って餃子食って温泉入ってお餃子食って決めてるからト決めてます絶対勝利の方程式カ今宇都宮行きたかったことないよ、今まで<笑>こんなに宇都宮を渇望したことはないんですかカ朝<笑>でーすカあと 5! カあと5キロ Bye. <laughs> マジ宇都宮が大好きっていうね12時間ですか結構、うん、ですねはいまあこうすれば大丈夫か宇都宮移してます12時間あもうちょいかなもうちょいかないバカキセ私いろいろありましたけど今座ってここあ痛いたいた<笑>いたいたあいた だよ足じゃないんだよ足とお尻なんだよ<笑>はいということでは い, いや申し訳ないんですけどはい僕は撮影をしなきゃいけない今日はい編集もしなきゃいけないです、ね、今日の動画編集もしなきゃいけないこの動画も編集もしなきゃいけない、はい、ということでここまでですね菅子さんはそうなんだよここまでついてがくつもりじゃなかったってことで許して地獄の7 0 0キロ始まりますね、うん、ただ 1個決めてたことがあって俺のチャリ使っていいから使いますうわ<笑>使いますトミー二号1 0なトミー2号はあの下取りしてもらっ<笑><笑>円。トミー1号500円トミー2号いくらになるのかしてもらってトミー3号トミー3号水溜まりボンド号ですよだからもはやもうカンタさんの意思も受け継いだった、うん、だからちゃんと持って帰ってこいよ はい何やってんのなんかパイプ一本とかない<笑>です調子見てる人は<笑>ねなんでっ て, 思ってる北海道行くのとか楽じゃねって思うけど俺の予想多分ね多分3回くらい死にかけるからうん、はい、宇都宮近くねって多分思ってますよね近くねえよ東京から宇都宮マジでヤバいヤバいもんねだって今 そのレベルでしょ一旦休憩しましょう。一時間ぐらい。一旦休憩。で、餃子。く。ます。温泉入る。温泉入ります。腹きれいにして。はい。シャレなんないわ、これ。次元違う。冒険家すぎですね。<笑>はい。 はい、ということで宇都宮から20分ぐらい来ましたね20分じゃないや2 0キロ<笑> 2 0キロぐらい来ましたはい今ここがあれですね有名な木戸川ですはいいやなんか一人でやるのつらいなどうもはい とということでね、郡山まであと55キロとかのとこまで来ましたねとりあえず日が落ちてきてああもうきついよほんとにうん牛うんこんだけあもうなんでまくれだったのかいつ、ね、微妙なとこじゃないですあっやばいっす あ、やばいっす。あ、やめいっす。あと一回、あと一回いいんだよ。え、これ、どうやってやるんだろう。うん、でも、えなんか横に設置するとかじゃないはい。えー、っと、今。あのーふっ。いや、那須高原を今登ってるんですね。はあ、もう。 ずっと緩い上り坂でも焦げないこんなきついことないはいえっとー夜になりましたとりあえずはい<音楽>